えー、新年が明けましたよ。ですが、えー、家族で新年明けましておめでとうを言いに、1回に集結するためにですね、<笑>えーっと、なんで音だけにすればいいんだよね、音だけ。ああれにつないでなかったね。ちょっと待ってよ。 ジャンんのためにいろいろやっています。Bluetooth にして、これはこいつだね。つながったかなそして、これを。あクリスマスソング歌ってるやつだけど、いいじゃん。 <笑>次にしようお前どの道、えー、ごめんお正月を作っとくの忘れました、えー、行ってきます ジ ャ, ンクジャンクジャンクンンジャンクジャンクンンンンンンンジャンクジャンクジャジャンクジャンクジャンクジャンクジンクンクジャンクジャンクジャンクンクジジャンクジャンク んん pues、ジャンクジーン。ャンいね、ャンんんはい、ジャンクジャンん。 ポンちゃんポンちゃん元気ポンちゃんポンちゃんポンちゃんく、ね、ジャックジャックジャックジャックジャッ泣ジャックジャックジャジャックー じゃんちゃんくんじゃんくんじゃんくんじゃんくん。 はい、oh,。 ジャンクはいはいはいはいはいはいンいはいはいはいはいははいはいはいはいははいはいはいはいははいはいはいはいンはいはいジャンク。ジャンク ジャンクジャンクーはい、ジャンクジャンクはい、ジャンクーン、ジャンクーン、ジャンクク、はい、ジャンククジャンクンジャンクンジャンクポ ン, ン, クンちゃん ポンちゃんジャンクジャンクジャンクジャンクポン、ポンちゃんポンちゃんポンちゃんポンポンチャン、ジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクポンジャンクポン ポンちゃん。 ジャン君ジャン君ジャン君泣かないでジャン君ジャン君 Thank、you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 ジャンクン。ジャンクン、ジャンクン。ポンちゃん。ジャンクーン。ージャンクーン。ジャンクーン。ジャンクーン。ジャンクーン。ジャンクーン。ジャンクーン。ジャンクン。ジャンクーン。ジャンクーン。ジャンクン。ジャンクーン。ジャンクン。ジャンクーン。ジャンクン。ジャンクン。ジャンクーン。ジャンクーン。ジャンクーン。ジャンクン。ジャンクン。ジャンクン。ジャンクン。ジャンクン。ジャンクン。ジャンクンクン。ジャンクンクン。ジャンクンクン。ジャンクンクンクン。ジャンクンクンクン ジんちゃんャッちゃん元気ジんちゃんャッちゃんックちゃんクジャック、ね、ジャック、ね、ジャックジャックくんックジャックジャックくんックジャックジジャックジャックジャックジャックジャックジャック アイフォーちゃんくんちゃんくんちゃんくんちゃんくん はい。 はいはいはいはいはいンクは い, いクはいジャンク<咳喉>ジャンク、uh、ジャンク<咳喉><咳喉><咳喉> ジャンくージャンクーーはい、ジャンくージャンくーはい、ジャンクんジャンくー、ジャンクージャンクージャンくーポンちゃん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 ジャンクジャンク、ポンちゃん、ジャンク、ジャンク、ジャンク、ジャンクポンちゃんジャンクジャンクジャンクジャンクポンちゃんポンちゃんポンちゃん c h a n Ku. c a n Ku. c a n Ku. c a n Ku. Oide, oide, oide, oide, oh t h e o i d h e oh there, Chucker. Oh there, o i d h e oh t h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 ジャンケンジャンケンジャンケンジャンケンジャンケンジジャンケジ <réacons> <尚>ャンケジャンケジャンジャンジャンジャンン ポンちゃん、ジャンケジャンク、ジャンケンジャンケンンポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ケンジンケンジンジャンケンジャンジャン ジャンクン、ジャンクポンチャポンチャー、ジャンクジャンクジャンクン、ポンチャポンチャポンチャポンチャジャンクジャンク ジャンクジャンクジャンクンジャジャンクジャンクジャンクジャンクンジャジャンクンジャジャンクジャンクジャンクジャンクジャンク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 ちゃんくん。じゃんくん んん<笑>ジャンちゃんンケジャンンケジャジャンケジャンケジャンケジャンケジンケジャンンジャン ジャンクジャンクジャンクポンポンちゃャンンちゃャンンちゃ、ジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクン ジャンク、ポンちゃんもいい子よ。ジャンク、さて、今喋っているのはアイパッドですー。ちゃんとここで寝ててくれたのかな？一時間ぐらい経って戻ってきましたが、これからちょっとお風呂にも入りたいのでもう一回できます。ー<笑>はい、ポンちゃんポンちゃんポンちゃんポンちゃん、ポンちゃん。 ちゃんポンちゃ ん, ん,、はい、ち ゃ, んちゃん元気いい ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。ポちゃん。ポンん。ンちゃん。ポンゃん。ンくね、ンポンゃんく、ね。ポンゃん。ポンゃん。ポゃん。ポん。ポゃん。ポゃん。ポゃん。ん ジ, ンン ジ, ンンジャンクンジャンクンジャンクンジャンク ン, ン、ねね、ジャンクンジャンケンジャンケンジャンケンいャンンジャンケンジャンクンジャンいンい。ャンケンジャンケンジャンクン、はいはい、ジャンケンジャいケンジャ ン, ン、はいン 今回はどうだったでしょうか後で早送りで見ます